何石田さんがこ<笑>こに僕は何もアップロードしてないのにどうして通知が来るんじゃない<笑>来た来た来た来た来た来た来たた<笑>何かアップロードされてるよ29秒前にね今から29秒前に誰かが僕のチャンネルに動画をアップロードしたんだよでなぜ で, ですかうかっこいいなんかすげえじゃんわつわつわつわつわつわつわつわ 飛羽は？飛羽は、あ、電車がに飛びる。飛びるをそのままやない？文字。まあ多分このレンズの向こうにいると思うんだけど、水切り、何する？水切りは食べないの？なんで水切りもしかしてさ、これ予想作るよ。寝てるでしょあなた朝六時まで、朝日に出たら眠<笑>って瞼が落ちちゃって、日が昇るにつれて逆反転みたいな感じになってるでしょ？分かってるんだから。 w <笑>お<笑>う わ, うわなんだこれ何これ え, なえ、何何何え、そこ夏也怖いんだけどフランス映画みたいですね、うん、あ、いンドいですフランス映画じゃんって MV じゃなくてこっち先に編集したのが夏也 や, やべえなーそれこっちの方も編集しがいありますよめっちゃかっんちゃったずぺりお姉さんなんかすげえ全く知らない映像見てるみたいな現場にいたのにいやこれ見てます。見てみてたすごいっすねえぇ 星、はあ、滝だ。あ、これ違うな。これ夏ツヤの撮った映像じゃないね。もう一台カメラあってっちで撮ってる。映画用みたいですよ。いやそうだよね、本当。え編集で色見てもきく変えてますか。うん、変えてる。夏ツヤ海外でフィルター買ってる。イケメンだし俺チンコもないし。 すごいどういうこといどういうい YouTube チャンネルこれ<笑>説明がないのがやばいもう説明ないのいいかれすぎでしょ<笑>完全に俺が見るために作られてるねこの映像<笑>日本に行った友達へのビデオレターみたいになってるね<笑>これねこういう旅があったよね思い出せるよねっていうねメッセージを感じるよね<笑>もうや情報がないもん映像に ああ終わった終わ<笑>ったえー、ということで今の撮影はいやこちらサマンさんの撮影でしたありがとうございまし た, ました素晴らしかったですはいそっちも動画撮ってるもしかしてあもう撮んじゃあこれ、はい、合わせて、はい、YouTube アップして、はい、<笑>いや楽しませ、たいただきましたはいこちらこそ楽しかったいただきましはいありがとうございますどうもはいよろしくお願いします。<音楽>